ゆきです。今日は首こり肩こり腰痛頭痛リフトアップに骨盤定筋、もうこんなにいっぺんにいろんなことに効いちゃうそんな ストレッチ一緒にやっていきたいと思いますもう本当にね簡単なので最後までやっていただけるともうリフトアップなんてねもうめちゃくちゃ実感されると思うのでぜひ一緒に最後までやっていきましょうまずなんで骨盤底筋が効くのよ首のマッサージがねっていうことなんですけどなぜかっていうと首ってねやっぱりほら前にも行くし後ろにも行くし 動きややすすすすいいんんででよねってことはずれやすいんですで特に今私たちデスクワークとか家事とかね台所に立つ時間も長いのでどうしても頭がねこうやって前に落ちちゃうと骨盤底筋の上に横隔膜があってほしいんですけど骨盤底筋の上にこうなってるから横隔膜がないんですよね。 骨盤定筋の上に横隔膜がしっかりあれば息を吸ったり吐いたりするたんびに横隔膜がこうやって上下に動くのでそれに伴って骨盤底筋も上に行ったり下に行ったりってこういうふうに動くので何もしないでも呼吸をしてるだけで骨盤底筋を動かすことができて骨盤底筋を鍛えることができるんですね。首のの位置をしっかりと肩の上に 隔膜の上に頭があるようにするだけで骨盤底筋の活性化トレーニングにもなるっていうことなんですはいそれでは左手を胸の前右手をこめかみの上に置いてで目尻をねぐーっとこうやって引き上げちゃいますで吸って吐きながらその指の力抜かないままぐーっと倒していきましょう 長く吐いて顔の力も抜いちゃいますね左の首筋が気持ちよく伸びてるの感じていきましょうこうやって数拍をねしっかりと長く吐いてっていうことをするだけで自律神経のバランスもね整ってくるのでとってもいいですよ はい吸いながらゆっくりと戻したらそのまま頭斜め後ろ顎クイッと天井に上げるようにして首の斜め前ここしっかり伸ばしましょう、まあ、しっかりって言ってももう本当にねリラックスして顔の力も全部抜いて天井ね見上げれば見上げていきましょう。 もう本当ね、気持ちいい入りやっていきます。右の肩も抜いちゃいますね。力抜いちゃいましょう。はい、吸いながら、ゆっくり戻っていきましょう。はい、そうしたら、左腰の後ろに持ってきて。手は頭の後ろですね。吸って、吐きながら斜め前に倒します。 この時ね腰は丸めないで骨盤底筋の上に横隔膜が来ているようにで頭は斜め右に倒して首の後ろ気持ちよく伸ばしましょう、はい、吸いながらゆっくりと戻ってきましょう見てくださいちょっとねこっちの方が上がってないですか 皆さんもね自分の鏡ちょっとチェックしてみてくださいねはいそしたら反対行きましょう上がってますよねはいそしたらねこめかみグッと持っていただいて右手胸斜め下に筋肉引っ張ります吐いて真横長く吐いて顔の力抜いていきますね はい、吸いながら、ゆっくり戻っていきましょう。そのまま斜め後ろ、顎クくいっと天井に上げていきますよ。今度はね、首の前を伸ばしていきます。いいですか手斜め下に引っ張って、左のね、肩の力抜いていきます。顔の力も全部抜いて、ホケーっていう顔していきましょう。 で首って自律神経にとっても影響があるんですね。副交感神経がすごく集まっているところなので、こうやって首をしっかりとストレッチするだけで自律神経整ってきます。はい、ゆっくりと戻してきましょう。そしたら手を後頭部のところに置いて、右手は腰の後ろにしまっちゃいますね。吸って、吐、はいて、斜め前。 首の後ろ気持ちよく伸ばします。手で別に頭ゴリゴリ押さなくていいですからね。もうただ首の斜め後ろあたりが気持ちよく伸びてるなーってそれを感じられればもう十分ですよ。そう、首の後ろね。もう毎1日1回だけでも伸ばしていただきたいところです。はい、吸いながらゆっくりと戻ってきましょう。 今度は手を頭の後ろで組んで親指でボンノクボのところですねここをこの後頭部と首の境目ここをぐっと斜め上に押していきます斜め上見て ちょうど後頭部と首の際あたり頭蓋骨の根っこあたりですかねそこを斜め上ですはいゆっくりと戻しましょうそしたら今度親指1個外側1個外側に親指移動していただいて同じように斜め上に向かって押しましょう吐いてぐーっと斜め上です頭の中に親指がぐーっと入っていっちゃうようなイメージ こうやって首を揺すった方がさらに気持ちいい方は揺すってもいいですがじーっとしていただいても十分効果あるのでマッサージとかストレッチの時は早く動かないのがすごく大事です早く動いちゃうと筋肉ねまた緊張しちゃうのでねはいゆっくりと戻しましょうそしたらもう一個親指の位置もう一個外側斜め上に向かって押していきます でこうやって首の後ろから頭の後頭部のところをしっかりとほぐしていきましょ う, もう頭痛がある方とか首が凝ってらっしゃる方ストレートネックの方ここがめちゃくちゃ凝ってる方多いので息吐きますね。 吸いいながらゆっっくりと戻っていきましょうはい、そしたらラスト両手のひら重ねて胸の前に置いて真下にぐーっと筋肉引っ張りますで顎を天井にぐーっと引き上げてそこで呼吸していきましょう天井を眺めてで首を潰すという首の後ろをねぐしゃっと潰すのではなくて 顎を天井に持ち上げようとするそんなイメージ首の前をしっかり伸ばしましょう特にね首の前にしわがある方とかすごくこれきれいに首のしわがなくなっていくのでしっかりと伸ばしていきますねはい吸いながらゆっくりと戻ってきましょう。 いかかがでしたでししたょうか、ね、リフトアップもしてこれしっかり、ね、1, 分1箇所1分ずつやっていただくともう本当にもっとほぐれるので、まあ、お時間がない時は、ね、30秒でも十分ですからぜひやってみてください。 はい、こちらのチャンネルでは更年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する簡単にできるエクササイズやストレッチマッサージご紹介しているのでもしよかったらいいねボタンチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また。